次はテキストオーディターの話をします、えー。ここまでサンプルファイルを作るのにエコーとかキャットを使いましたけども、えー、実際にでこういう作業をするときに、あまりこのエコーやキャットだけでやるとことはないですねで。まずですね、ファイルには人間が読む授業が入ったテキスト、テキストファイルと、それ以外のビットレトが入ったバイナリファイルがあります。そして、テキストファイルを作成したり修正するためのプログラムは、テキストオーディター。 というふうふに読みますでここではですね、う n u で広く使われている EMAX というテキストエデターの基本だけをお教えします。後の回でもっと細かいことは扱う。EMAX の基本的なモデルなんですけども、EMAX はですね、この画面の中に複数のバッファーが表示できます。それは複数のファイルが同時に編集できるんだよね。で今回は簡単なためにバッファーを一つだけ使いますけども、でバッファーの一部は まあ、編集しているところが画面上に見えてます。これはワールドーなんです。そしたですね、あるファイルを指定して、えー、読み込んできるときは、ロールコ x トロール f というコマードを使うんです。このコントロールをなんとかで全部操作するというのが、あの e マ a c 族のエンターの特徴なんですね。何がいいのという。それはですね、キーボードから手を離さないでできる。えー、皆さんタッタイプ練習しましたよね。タッタイプができれば、 えー、このキーボードに手を置いたままで、えー、全部操作ができるというのが特徴になるわけです。そして、えー、その他のコマンドですけれども、えー、じゃあ、えー、修正し終わった後、えー、元の場所に書き換える、書き戻すときには、コントロールコントロールですこれはワードで言うと保存ですね。えー、それから、名前を別につけて保存する。これはコントロールコントロールダブルになります。それから、インサートはですね、えー、あるファイルを編集中に別のファイルを取り込んでくる。 これはコントロールただの I。まあ、こういうふうなコントロールコマンドを使って、ファイルを読み書きするようになってで、あと一部のコマンドはですね、コントロールキーじゃなくて、オルトキーを使うコマンドもあるんですね。ただ、オルトキーというのは、ないシステムもあるので、今ってったように、オルトなんとかっていうのの代わりに、エスケープキーを打ってから、そのなんとかのキーを打つというふうにしても同じように動作します。 では、えー、Emacs を実行してみましょうか。Emacs&。それでですね、今何もないように見えますけども、例えば時々、こ我慢画面が2つに分かれてる人がいると思います。この時はですね、えー、別々とファイルが否定できるんですけども、今はファイル1個だけがあるので、この2つに分かれてるのを1つにしましょう。それは、 コントロール F ただの1ですね。だから、コントロール F ただの1ってすると、1画面になります。そこで、今度は、ファイルをしゅまあ表示してみましょう。例えば、コントロールコントロールのテストテンシー。.c。コンプリション使いますよ。さっきやったテストテンシーをビジットすると、メインのプットです。払う。 で、全部1行じゃちょっとわかりにくいので、ね、このプット S を2行とかに分けましょうかね。これは別にあの矢印キーを使って移動してもいいんですけども、矢印キーじゃない方法もあります。あるいはこの辺を、まあえー、消すこともできます。で、こういうふうに、えー、修正した後、これを保存したい時には、コント l S、コントロ S。まあ、覚えるのが大変な人はこの辺の保存とかいうのを使ってもいいんですけども。で、こっちへ行って、えー このテスト点 C ですよね。で、保存するとですね、一つ前のバージョンがニョロのついたイルになって残ってます。ですから、間違って変更してしまったときは、その元の方をもう一回コピーしてくれることはできますよ。じゃあ、キャットのテスト点 C。確かに3行に分けてますね。それからですね、じゃあ、さらにもうちょっと、 今度は書き戻すんじゃなくて、別のファイルにしたいとき。まあ、名前を付けて保存ですね。その場合には、コントロール、コントロールダブルで、テスト 1.c。そうすると、別のファイル名になります。ここに書きましたよってメッセージがなりますけども、テスト 1.c ができてます。で、中に入れるの。 今度は、ここに、えー、さっきのファイルを入れてみましょうか。Ctrl-X-I っていうと、インサートファイル。ここで、えー、テストニシ c を挿入すると、えー、さっきのファイルも挿入されました、まあ。メインが2つあったらコンパイルできないんですけども、まあ、それはいいことして、もう一回保存します。で、Emac と Y ときにはコントロール、Ctrl-X、Ctrl-C ですね。で、Ctrl-X、Ctrl-C なんですけども、注意すべきことはですね、 例えば、ここね、少し変更しようと思って、直した後で、えー、この保証してるんですよね。これは、このファイルを修正して、まだ保存してませんよ。まあ、ここにアイク、あの、保存アイコンがある場合もそうなんですけども、えー、その修正してないのに終わろうとすると、Ctrl-C、Ctrl-C、えー、セーブしますかまあ、その時は保存忘れてるので、えー、Y、保存しますって言うと、えー、イ m a クスが終わる。えー、こういうふうになっています。 今、一番下にいろいろメッセージが出てましたけども、これはミニバッファー。EMAX のさまざまなメッセージは一番下のミニバッファーに表示されます。また、ファイルを入力するときなどの確認もミニバッファーで行うようになってます。最後に、じゃあ、一1問ずつ移動するというのは全然説明しませんでしたけども、基本的に EMAX では通常のキーはそのまま入ります。割、まあ、となんですね。で、上下左右に動くのも矢印空でもできます。 ただ、矢印キーはホームポジションでできないので、えー、コントロール N、コントロール P、コントロール F、コントロール B、こっちをお す, すめしますよ。この方がホームポジションのままでできますから。それから、1文字消すときには、現在地を消すのと、前に向かって消すのと2つあります。あと、日本語を入れたい場合には、コントロールバックスラッシュまたはコントロール N を使ってください。これは後でやってみればいいですね。 実際にこういうふうなことで最低限の編集はできるようになると思います。その先はまた難しいところは、回、えー、を改めて実施したいと思います。編集ですけれども、えーまあ、これまで作ったテキストファイルのどれかを指定して、今で、えー、直接ファイル名を指定して編集することもできるんですね。このは付けた方がいいでしょ。を付けないと、えー、このコマンドが次置打てなくなる。 実際にやってみてください。